高柳では現地改修工事を行っています。 特ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力をお願いします。 高山高でですすお出口は左側です「電車とホームの間が広く空いている所がありますのでお降りの際は足元にご注意ください」